お は, おはよう。こんばんは。今何時ですか ？7、はい、時15分。えー、本日北海道神宮何年ぶりですか？もう10年ぶりぐらいかな。同じくです。はい、そんな二人が行っていきたいと思いますこ。このメガネの曇り分。いっぱいあります。よねここが一番あ。<笑>あと8分です。こ8分です。 でここのルートがなんか真ん中が神様が通るからどっちかに寄れて知ってましたって 調, 調べて「あそうなんだ」って絶対俺真ん中行ってましたえ<笑>マジで いっですかあ別に っ, てっすよなんかちゃんと取れああ嫌な感じちょっと書いてあることがちょっと中吉声は聞いてでもこのそこに聞いたことがいきけど最後高森だな 強く打てば大きく、て弱く打てば小さく、でしょうか。え、それわかるんですか。で、この言葉結構有名なことなんですよ。佐、え、久、ー、本龍馬が西郷さんに、あの人は強く打てば大きく、て強く打てば小さく言って。て人の気持ちを読み取るのが上手いとことなんですか、えーで。だって、お、旅行はよろしい、飽きない、損、え、も、ー、なし縁談、人のことを信じる、信じて自分で考えよし。しで、おみくじ、おみくじと思うかな。何騎士だ。うん、うん、う末吉。 大いますはい、次第次第に運が開けて盛んになりますおあまりに一足飛びに飛んでことをしようとすると謝ります、うん、お時を見て心長く望みを達しなさい願い事にわかにことをなさんとすれば災いあり待ち人遅けれど来るおう物出る低いところ旅立ちよろし触りなし 商売で飽きない。そうそう、飽きない、ね。次第に上りて。うん、もういいな、ね。よくだ。楽も早めに目標を立て、電力を尽くせ。うんうんうん、相場上がる気配あり。うん、争い、勝つとも損あり、うん。恋愛、誠意を示すことが大切。うんうん、やうつり、十分ならず。うん、病、弱気にならねば。ならねばならねば。はい。縁談うとも遅し、差騒けば破れる。うん、うん。まあ、だから、まあ、そんな悪い方ではないですよね。兄弟兄弟と比べたら、それはそ 食べますっ、ま、何やってる 400円ですセンチいいただきます。うんまあちょっと う ん,、うん、なんか残的な感じですかねゃあちょいいいい、うん、酒のつまみいんですかあなんか確かのにせんべいんん確せべげた気温が寒くてもう な, んか冷たくなっ て, るってう。<笑> ターメンを買っている何歳ですか？最初15年生まれ108国つけさあそれ俺のじいちゃんの名前です。<笑>昭和62年。<笑>何を選んだ で, でしょうか？緑の刃えばターメイですねこれね裏は白くてちょっとあの本地の人はどれがですかわかんないっていうあのあたあう<笑>なるまた夕学け始まったんで夕学編見てますか？これちょっと思ってれば子供と女の子に大人気ですね。 じゃあもうワーキャーよ渡辺は何年ぶりですかもう二 20… 十そんなにあでもそれくらいなんですかもう小学校以来だったもう二十数年ですか、ね、20数年ぶりの渡辺の感想をお願いしますあああああ！っはぁっはぁっは非合法非合法たまらんえ<笑>それ全部出す人はちょいないですよ出したらしまえるかどう か, <笑>か<に><笑>出た方がだ絶対あ確 か, に, なんかにいますよ<笑> これも半半分分ぐらいい、ねえー、でっってるでるかかかまま入るるすす黒黒ととだ ど, <笑>どうすか20年ぶりりののやねに帰りますねに今ないです、ね、これう発酵ださんで遭難した人たちが。 飲みたかった、甘酒 だ, だな ぁ, <笑>ぁ甘酒飲みたいと思いますちなみにですね、子供の頃から肝炎したことないです大体匂いで断念します飲んだれ、飲 ん, れんあれ、これいける美味しいですよね、なんかアルコール飛んでますよね、結構ね匂<笑><笑>いが違いで、<笑>意外と飲んだら、うん、結構コクがあっていい、ね、うん、うん、普通に言って甘酒よりもなんか とんでるし温かいしそんないましたと後味が引くのですが。が人生で初めておまをまをいしますでもーさん一 あ,、うん あ, あり うん、タコはでかかったです あ, あ本当はタコ大きい。すごいは星いくつですかフです。すすいいいくくつつかかプラスマヨネーズもちょっとやっつけたたね。ね。ちょっとだまよ。猫舌ななんアン結構熱くない<笑>ああ<笑> 場所を取そう、取れいいことになりましたんで、またキャラ撮ってるっていう、今度は、喜ばれてたんですでど、そうで今撮られてるのはお<笑><笑>んですけど<笑> 戦法のだから自分が何かやはり事言したら相手の心に温かい光を与える力をそういうなんかあれ思ったより 焼, け焼き上がってないっていうかなんか白いっすよね焼き上がってんですかそれほんとに甘酒うまいんだ